手をの投げ頑張るわちょっと早すぎない4人固まってたのかしらこれはさすがにバレてるわ と曲がる瞬間って当たりやすいのねバベチリのレベルが低いからオーラ見えてないよく蹴るのミするのなんとかしてそろそろ90入りそう。 どこ投げてんの手斧投げてくると思ったのね。あ、補充しとかないと。 ここに立ち入れましょ近くに誰もいない。とりあえずいたわるわ。戻るわ。私の顔がいたの方に向いてたから、入ると思って出てきたのね。二人同じところにいたのね。 ネアはまたあとよ壁もう少し横だったわ。 補充してる間に見失っちゃったわ早すぎるわー痕跡よ テオの荒ぶらないで。さすがに無理タゲチェンしましょ。テ、う、オ、んうん、の巫女しか走れない。 あと少し早く投げてたらバスは嫌いよ。 があるのねこっちにするわ板の方から行かなくてよかったわ誰かいる もう救助行ってるの しまった離れちゃった足跡だらけもよくわからないわ。 やっと や, やりかったわ。 このおじい行くのね優しさがあだになったわねきたわ猶予ストライク警戒したいからめぐね あらクローデット一人いないわそろそろ救助されちゃうんじゃないあら 避難しちゃっててこれなかった治療してるやらかしたわねねあ ローデッドが脱出してなきゃ3脱出だったのに残念ね。